キリタンです今回はガンダムマーク2制作のパート47になりますそれではご覧くださいそれでは前回の続きで辻彫りをしていきます でつつ問題に気がつきました見えにくいとは思いますがスジ彫りがよれています最近スジ彫りの感覚で少しやりづらさを感じていたのでもしかしてとは思っていましたがタガネをよく確認してみたら先端が欠けているように見えたのですなので飛び直してきたのですが切れ味や彫りコンがどうなったかの様子を見ながらやっていきます どれているとは言っても許容範囲内なので特に修正するつもりはありません今回は研ぐ前と研いでいるところを撮影し忘れたので収録されていませんが今度同じことがあればそこも録画してみようと思います研ぎ方に関してはスジボリ道さんから出ている専用のものではなく普段包丁で使っていると石を使っているので少し変わっているかもしれません 専用のものを使わない理由もその時話そうと思いますさっきから使っててよれる感じがしないのでこれで大丈夫そうです次はここの四角モールドをやっていきますここはテンプレートを使っていきます テンプレートに両面テープを貼ってパーツに固定できるようにします。 黒のアールはけがき針でなぞってからタガネで掘っていきますとりあえずここはこんな感じになりました 左右対称もそれなりにできたと思います次はここにこの字のモールドを掘っていきます。 続いてここにエッチングパーツを差し込む穴を開けていきます使うのはこちらの中型アンテナです厚みが書いてなかったので切り出して直接測ってから寸法に合うように掘っていきます 試しに、入るかさしてみます。問題なく入るので、高さを調節します。 次はここにプラチップを貼っていきます。まずはパーツに合わせて斜面をつけていきます。 左側にも斜面をつけて成形していきます。形が整ったので接着します。 続いてマルモワールドをやっていきます。 やじりと雨あけが終わったので、一旦全体のバリを取って、ヒケと傷をパテで埋めておきます。